次に我らの仕事は積極的の自主的意見に捉えられてやたらに反対したりまた個人的欲望の奴隷となりて白を黒と言いくるめたりするような人であってはほとんど何事も成し得ないそうした場合には右の人物の悪兵の強制に手間取れて余すところが幾ばくもないことになるくどいようだが 我らの求む人物は敏腕で熱心で心理欲が強くて過欲でそしておとなしい魂の所有者であらねばならぬのである。人選に骨が折れるはずではないか。ことによるとそうした人選は不可能といった方があるいは適当かもしれぬ。でやむを得ないから我らは多くの中で 一番マシな人物を選びこれに不断の薫陶を加えつつ曲がりなりにも初期の仕事を遂行せんと覚悟するに至ったのである。我らとしてはまず努めて愛と寛容性等その人物に注入すべく心がける。すると右の人物はここに初めて平成の壁剣から離脱し 真理が思いのほかに多面的また多角的であるゆえんを悟ってくる。次に我らは右の人物として吸収し得る限りの多くの知識を注入してやる。一旦知識の土台が据えられるとそこに初めて安心して上部構造を築くことができてくる。核のごとくして右の人物が 精神的に次第に改造されていき、どうやら我らの初期の目的と調和していくことになる。無論こうした仕事に失敗は伴いがちで、我らとしてもやむなく中途で見捨ててしまわねばならぬ人物はたくさんある。世にもどしがたきは人間界にこびりついている古い古い壁剣であり、また、 どうにも始末に行かぬのは宗教宗派の牧首する数々のドグマである。これは時の流れに任せるほかに道がない。我々の力にも到底及ばない。なおここで一言付け加えておきたいのは我らの教が徹底的に一切の恐怖を人の心から占拠せんことである。 要するに我らの使命は神と神の使徒に対して全幅の信頼を置くべく魂たちを指導することである。旧神学に従えばそこに一人の神があって絶えず人間の堕落を監視しまたそこに一人の悪魔があって間断なく人間誘惑の罠を張っているというのである。 この考えが頭脳に染み込んでいる人たちはややもすれば我らの教訓を不思議がり容易にこれに従おうとしないがこれはまことに困ったものである宗教から一切の恐怖一切の不安が引き離された時にこそ地上の人類は初めて安心立命の境地に立ち得るものと言えるなお ここにもう一つ断っておきたいことは、我らの使命がありとあらゆる形式の利己主義を消滅戦とすることである。我がにじり出ずるところには、そこに我らの施すべき余地はない。自己満足、位が独尊、凶慢、自慢、自家広告、自分免許、いずれも皆禁物である。 招致古才に走る者は、到底我らの用具にはなり得ない。独断専行を好む者も、また我らの伴侶ではあり得ない。国旗、自制、これがいずれの時代においても、聖人君主につきものの美徳であった。卑しくも、進展性に留める真理の素術者は、昔から最も少なく自己を考え、 最も多く事故の仕事を考えた人たちであった。かの地上にありし日のイエスこそはまさに高き国旗心と清き熱性との権家ではなかったか。彼はあくまでも事故を抑えて真理のために一心を犠牲にすることを辞せなかった。彼の一生は人間の歴史が有する最も高潔な 絵巻物の一つである同様に世界を名望の闇の中から救いこれに真理の光を注いだ人たちにしていまだかつて自生の人でないのはなくいずれも皆自己に割り当てられたる使命の遂行に向かって一世の心血を注ぐを忘れなかったソクラテスプラトンヨハネポーロこれらは皆 真理の開拓者であり進歩の使徒であり極度に無欲純潔、少しも凶慢自負自家宣伝等の趣味がなかったそれでこそあれほどの仕事ができたのであるもし彼らにして一片の利己心があったなら祖は必ず彼らの成功の心臓部を食い破ったであろう